よしゆけピジョン夕飯味覚とイカがそのまま入った味わいプッチョイカ店瀬戸内レモン果汁塩レモンの酸味 イカの塩味イカ天風味オイルを使用しております美味しさは優しさユーハ味覚とプンチョイカ天見ていっちゃいましょう 酸味と塩味の本格素材感を追求した味わい深いソフトキャンディーですいただいちゃいましょう開けます 袋を開け小袋を取り出しましたそしてこれが本体ですか。 何でしょうお菓子のような甘い香りとイカのおつまみみたいなイカの香りがなんか半分半分でくる感じですねちょっと想像できないですがどんな味か味わいましょう 最初は普通のレモン風味のプッチョですねんうん最初は普通の甘いお菓子プッチョですねあっんか。 <笑>でいくと、途中からスルメイカっぽい味になっていきますねなんか。うん なんか後味はスルメイカ食ったなって感じですねうんだから、うん、最初にこのマ、まあ、プッチャのソフトキャンディーな感じがきて。 噛んでいくとこのスルメイカがこう香りがこう口の中に広がってくる感じですねーいやー正直なところまあ思ったよりはありだと思うんですけど まあ、相性バッチリと合ってるわけじゃないですねうー ん, なんか新しい味って感じがしますよねうーんだから最初プッチョのソフトキャンディーそして最後にイカのつまみを食べたなっていう後味 いやーなんかこれは不思議な味わいですねうん以上「湯葉二角糖」「味わいぷっちょイカテンでした